続きまして、尾身川よさこい、和気あいあいの皆さんです。それではお願いいたします。会場の皆さん、こんにちは。かとりしゅう参りました、尾身川よさこい会、和気あいあいです。ファイナルのこれで大変嬉しいです。 私たちはカトリ神宮をテーマに演舞しておりますカトリ神宮の社を感じていただけるよう一生懸命演舞しますのでよろしくお願いします<笑>一千年の時を超え桜咲くカトリ神宮へ旅にとも それでは参ります。 すごい。<音楽><音楽><音楽>